その後はバトンタッチして、サイトロンさんとテンリフさんのライブ配信に私が映像を届けるんですけど、なんですけどね、まあ、この天気じゃないですか。で、私、昨日かな昨日、昨日だよな。昨日、青森から帰ってきたんですけど、仕事で青森行ってて、帰ってきたんですけど、帰ってきてすぐですね、テンリフさんと打ち合わせをしまして、成沢さんどうしますと。稚内しか晴れませんよ、と。北海道の。 これ行くしかないよなって話になってこれから私稚内に行くことになりました でもえっとですね、4階に行っていただければ 私は星写真家、タタイムラプスクリエイターなりる駅です今私は北海道稚内を目指してフェリーに乗りました、えー、と今時間が17時5時なんですけど、えー、と17時半にですねこ八戸を出てそれで深夜1時半に苫小牧東北海道に到着とでそこから稚内を目指します 明日8月12日がペルセウサ流星群の極大日なんですけども天体望遠鏡メーカーのサイトロンジャパンさんとですね天文メディアの天文リフレクションさんが共同開催で朝まで流星群の映像を生配信するっていうですねそういう企画をやるんですねそれの撮影班として私が、まあ、雇われたわけですけども もう線状降水帯っていうんですか、あれが福岡から関東の方まで発生してて、もう絶望的に天気が悪いんですよ。北海道の東北地域、稚内だけが晴れるという予報になってまして、まあ、こういう予定ではなかったですけど、急遽稚内に行くことになったんですね。で、稚内から流星群の映像をお届けするというお仕事でございます。まあ、10時間ぐらい、えー、移動したわけけですけども とりあえず、ここからですね、休んで、1時半に船を降りて、えっと、ライブ配信の時に回線をこう分けてやった方がいいだろうっていう話になって、レンタルで Wi-Fi を、ポケット Wi-Fi 借りたんですよ。で、それが、もう私、家にいないもんでこ移動してるから、ちょっとしっかりですね、送って、それを受け取って、っか台を目指すという感じでございます。まあ、とりあえず、ずっと運転してら疲れたんで、休みたいなと思います。 ははいそれではここで今回の配信場所ですね、えー、どういう風に選定したのかというのを説明したいと思いますまず天気はですね南から西にかけて撮ることが多いなと思ったのでそっちが可能な限り長く晴れている場所光汚染マップを見てですね稚内市周辺はまあ軽いんだなとなのでこの稚内市を避けるところで配信をしようと思いました次に電波環境ですね 電波が良くないとライブ配信中に止まっちゃいますから、まあ、そういったことがないように、ライブ配信に適した電波環境かどうかを調べました。私、ドコモユーザーなんですけども、ドコモのサイトでですね、こういうエリアマップが選べるんですね。なので、この赤い部分はまあかないしで一番電波がいいことになるんですけども、この黄色エリアですね、せめて黄色のエリアの中で配信をしようというふうに考えました。 あと、そこまで過剰に気にすることもないかもしれないですけど、一応、ヒグマですね。目撃情報が多かったので、このヒグマの目撃例のない場所が安全かなと思っていました。まあ、これもあくまで、その、クマが元々生息しているようなところに人が行っていたみたいなのもあると思うので、稚内市周辺以外で見られてるやつは、まあ、参考にならないかもしれないですけどね。この4つを考慮すると、この場所がいいんじゃないかなと。 最北端の宗谷岬周辺ですねでこの辺実際どうなのかなっていうのを Google Earth で調べてみました、まあ、そうするとですね、えー、これ宗谷岬を Google Earth で見てるんですけども、まあ、3D モードにすると宗谷岬の裏側の山っていうんですかねここはちょっと小高い丘になっているのが分かりますねで大きい駐車場がいくつかあることが分かります なので、えー、この宗谷岬の北端のこの位置だと、ちょっと観光客の方とかも多いと思いますし、街灯がね、気になったので、この丘の上に登って見晴らしのいいところから配信をした方がいいのかなというふうに考えました。もうちょっとですね、こうずらして丘の方に行ってみると、気になる建物があって、これ風車の建物なんですよね。でこれ Google ストリートビューで見てみると、 駐車場があって、すごい、宗谷岬全体が、を開けていいと。全方位見られるなという感じがありました。で、この風車を手前に入れてね、えー、流れ星のライブ配信とかできたら、結構いいかななんて思ったりして。事前に問い合わせしてみてたんですけど、この風車のところがですね、あの、なんかトイレがあるみたい で, で、夜間も開放されているってことで、あ、これはいいと。で、一応そのライブ配信の趣旨をご説明したところ、まあ 問題ございませんということだったので、まあ、ここでライブ配信をしようかなというふうに決めましためっちゃ揺れるめっちゃ揺れるすごい今日。 まだ寝え。<笑>まだ寝てる方がマシですね。これ。横になってよ。<笑> 今一時半なんだもんね。なんか時間の感覚がもう完全に崩れちゃった。おはようございます。えー、北海道滝川というところに来ています。昨日こ録で仮眠をしました。じゃあルモイに向かいたいと思います。十一度らしいです。 いや寒いね、こっちはね。気温が11度。あと覆面パトカーがすっごいして途中捕まってる人いっぱいいました。怖い怖い。 これから、あの、昼なんですが始まります。めっちゃ緊張する。なんかドキドキしてきた。<笑>見るだけなんですけどね。うん。あ、星絶景スペシャルって出た。おーおーおーおお。あ、写真出ましたね。 ですね。一応最北端になりますね。日本の、うん、日本の一番北。あ、これ、え、右方向。あ、今のところ。え。 あ、今何、なあ、流れた、流れた。今、俺の上、流れた、ビって、離れたじゃない、ドミントル、えっと、ヘルナン、ね、ェルナンデスじゃない、二歳流星、たくさん映ってるでしょうけどね。これ、俺、いなく。あ、また流れた。同じもの流れて、今。お待たせしました。ヘルセウス座流星群二千2十一位、ザリュセイブ2021ライブ配信、えー、始めます。<笑>あの、最初から北海道に行く予定だったんですか。いや、まったく。 これではなかったですね。<笑>成沢さんどうします。輪っかなしか貼れないんですけど、ね。<笑><笑>超大変じゃないですか。超大変。めっちゃ無茶ぶりしてま す,、ねすね。一番ブラックなのが、あの成沢。<笑>そうですよね。お, ーおーでおー、さっき言ってた緑のやつ、ね、のです ね, ね。これが流星の本体ですね。はいはいはい。 これ、ね、あれがあちょっと感動するねやっぱりっ。何回見ても